やはりこの国は普通ではない国としか言いようがありません。どうも、政治いろいろの学部です。なぜこの話が英雄譚のように語られるのか、さっぱり意味がわかりません。朝鮮日報の記事を引用します。十一日に 韓国が独自開発した宇宙ロケットヌリ号がチョルラド古墳群のナロ宇宙センターから打ち上げられた。最後のダミー衛星の軌道侵入には失敗したが、一段目のロケットのエンジン4機を少しの誤差もなく同時に作動させるクラスタリングとロケットの上空での点火など、重要技術に最初のテストで完璧な成功を収めた。 海外メディアは韓国は最初の発射テストで一歩足りなかったものの、底力がある衛星打ち上げ国になることは既成事実だと評価した。これまで11年7ヶ月の間、韓国航空宇宙研究院と国内企業300社のエンジニアが数多くの難関を克服した結果だ。韓国航空宇宙研究院の コ・ジョンファン、韓国型発射体開発事業本部長は2010年から塗り号の開発研究を率いてきた。コ氏はアメリカテキサツ M&A 大学で衛星研究によって博士号を取得し、2000年に研究員でのロケット研究に参加した。コ氏は、アメリカでは外国人にはロケットのようなデリケートな研究は任せなかった。 と話した。古氏は韓国のロケット開発の意気承認だ。2000年に韓国初の液体燃料ロケットである化学ロケット KSR-3 号を開発したのをはじめ、ロシアとのナロ号の共同開発、今回のヌリ号まで20年以上にわたり発射体研究に没頭した。古氏はナロ号開発当時、 ロシアのエンジニアが落としていった紙を拾い、徹夜で翻訳したり、捨てられた油を分析したりした。ロケットの部品と素材は全て直接開発に携わった。見慣れない部品と素材を作ってくれる企業を求めて全国を回った。結局、塗り号に搭載された部品37万個のうち、圧力センサー、温度センサーのように、 既製品を使用できるものを除く 94.1% を国産化した。古氏は来年5月2日の2回目の打ち上げで最後の階段を必ず乗り越えると語った。キム・ジンハン発射体エンジン開発団長は塗リ子開発で最大の難関だった液体燃料ロケットの商用化を率いた。キム団長はナルゴ事業から ロケットエンジン開発に加わり、18年には75トンエンジンの試験用ロケット発射に成功した。世界で7番目の成果だった。独自技術でロケットエンジンを開発するには、海外では平均で10年かかるが、韓国は7年半で打ち上げまで成功した。ヌリ号の動力となる75トンエンジンの開発は、 数多くの試行錯誤を経た。地上での燃焼試験で設備が爆発して故障したことがあったほか、エンジンも燃焼が不安定で何度も爆発した。このため発射スケジュールを2回延期せざるを得なかった。結局20回以上エンジンの設計を変更し、184回 18,290 秒の燃焼試験を行い、 エンジンジの完成度を高めた金武団長は、ナロ号事業の当時は、韓国がロケットを作るって本当かと無視していたロシアの研究人が液体燃料の商用化以降、共同開発を提案してくるほど、韓国の技術力を認めたと話した。塗り号の開発には、韓国企業300社のエンジニア500人余りも加わった。 韓国航空宇宙産業 KAI が組み立てを統括し、ファンファエアロスペースがロケットエンジン、通産重工業がタンクと胴体の開発に加わるなど、大企業と中小企業が手を結んだ。発射台は現代重工業が主軸となって構築した。総事業費の約 80%、1兆5000億ウォン、 1450億円が韓国産業界への発注に充てられ、韓国企業が宇宙産業分野で成長する足がかりを築いた。エンジンは外国企業との競争に打ち勝った独創的アイデアと驚くべき開発速度で、塗り号でも十分に発揮した。ファンファエアロスペースのエンジニアは、当初組み立てに6ヶ月を要していた75トンエンジンの製作期間を 3ヶ月以内に短縮した今は年間で最大13機のエンジンを組み立てられる能力を備えた。KAI のエンジニアは作業員がミスなく発射体を組み立てられるように塗り号の丸い筐体の周囲を見て回ることができる大型のリング型作業台を初めて開発した。現代重工業が製作した発射台は 冷却水供給量がロシアの技術で製作したナロ号の発射台の2倍、推進剤は3倍の規模だ。カン・ソン・イル発射台チーム長は、発射台の開発に加わった提携企業が途中で倒産すると開発していた設備を徹夜で移転して作業を行うことを繰り返したと振り返った。とのことです。 まあ宇宙開発に並々ならぬ意欲を燃やしていた韓国としては、打ち上げたという事実だけで酔いしれ、このような自家自産の記事が出てくるんだというところでしょうね。この記事内にも書かれていますが、結果だけを見れば、ダミー衛星が軌道に乗らないという事実から失敗だったわけです。ちなみに青瓦大の史跡書簡が Facebook 上で明らかにしたところによれば、 科学技術補佐官が失敗したが頑張ったというコンセプトの演説を提案したが、文大統領自ら修正し、誇らしいで始まる演説にしたとのことです。本当に自我自賛が好きな国ですね。宇宙開発は失敗の連続と言ってもいい代物です。日本も例外ではありません。1970年2月の日本初の人工衛星大隅打ち上げ以前に、 軌動投入に4回失敗したのを皮切りに、1976年、1996年、2000年に3回、これは固体燃料ロケットに限った話で、液体燃料ロケットに目を移せば3回失敗しています。宇宙開発とはよくやった、失敗ではない、一部では完璧な成功だったと自が自賛をして越に入ることが重要なのではなく、 なぜ失敗したのかと徹底的に原因を深掘りし、次につなげるという気が遠くなるほどの地道な作業を繰り返す、忍耐と継続性が重要なのです。韓国の宇宙開発は始まったばかりですが、韓国人という巧みを下げむ文化が醸成された社会に生きる、何事も全て張りぼてで、努力と忍耐から最も縁 遠, 遠い人々が、 この先成功する姿が全く想像できないのは私だけでしょうが。それにもまして滑稽なのがこの記事の内容です。記事内で、ロケット開発の意気承人と紹介されているコ・ジョンファン氏のエピソードとして、ロシアのエンジニアが落としていった紙を拾い、徹夜で翻訳したり、捨てられた油を分析したりしたというものが紹介されています。 現記事ではこの文章の前にゴミ箱を掘り返して部品国産化という副題が付けられていますね。ちなみに今回の塗り号もロケットエンジンはウクライナから供与された30トンエンジンを元にしているという話もありました。ウクライナから供与されたものだという話が嘘だったとしてもです。コ・ジョンファン氏は他国が捨てたゴミを漁って そこからヒントを得ているわけですから、要するに独自の技術でも何でもなく、ロシアのロケットをサルマネしたものなわけです。韓国内では誇らしいという声で溢れているようですが、無理号の真実を簡単に言うと、ロシアの技術をこそこそ盗み出して、サルマネをした挙句、軌道侵入に失敗した失敗作ということになるのではないでしょうか。やはり、